どうもありがとうごていました。 プレイステーションプレイステーション5ですサイズは幅104ミリ高さ390ミリ奥行き260ミリと PS4 より一回り大きくすることにより処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しましたフロント側には USB Type-C ポートと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 縦置けのときはコインネジで固定されています外したネジはスタンドの中に収納できますで<笑>このキャップを固定しておきます横を切にするときはベースを回転させてください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 将来の拡張ストレージ用として PCIe4.0 に対応した m 2インターフェースを搭載しています。ここから p l ステ s ション5を分解していきます。 ファンを取り外します直径 120mm 厚さ 45mm の両面吸気の大型ファンを搭載していますケースを外します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 And uh, he when he opened it up, wow, like that fan is huge, and the heat sink, uh, the processor is uh, eight core, and I think he said the RAM was like 400 gigabytes. Um, SSDs, uh, 425 g、uh, i g a b y t e of hard drive, uh, liquid cooling, metal liquid cooling, which he said is like basically the first a n d its kind. And this, this console is like. 私はそれを見たことあると思います。 u たちはこのビデオを楽しんでいただけたら、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜ e ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜ y ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜ y ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ I'll see you guys in the next video. Take care and Wassalam.